皆さまこんばんは。DJ 朝ピこと朝香智子です。今晩このあと5月18日の25時から朝ピのピアノプラネタリウム第7回の放送があります。今回のゲストは私の大親友であり現在ピアノ YouTube 界で一番熱いプレイヤー宮健さんをお呼びしております。毎回ラジオの台本を作るのですがそこにも井戸端会議にならないと書いたはずなのですが。 えー、ゲストコーナー史上一番フランクなトークをお届けする形になりましたなお今回ゲストの演奏のコーナーは著作権的にダウンロード版には含められませんのでぜひリアルタイムでのご参加をお待ちしております何卒そして前回の小雨さんとのフルバージョンが動画アップ完了しておりませんので 今回のコラボ企画としての動画はまずコサメさんのフル動画をアップした後今週末にアップ予定ですのでどうぞお楽しみにまず先出して少しお見せいたします。どうぞ <笑>ああ<笑>さあこのあとはラジオ番組をお聴きいただいた後お楽しみいただければと思いますそれでは皆様深夜25時にお会いいたしましょうバイバイ